あの…はい皆さんに報告がありまして、うん、この度、私健康診断を受けることになりましてありがとうございます<笑>おめでとうございます<笑>最悪だよいやしょうがないでしょそれは仕組んだでしょみんなでなんでみんなで俺か囲い込んだでしょ俺のこといや別に普通のことだよ急に会社で2番目に偉い人を呼ばれて、うん カウンターいいんですかって、うん、いやトミーさんだけ大丈夫ですって何が起きたのって思うああ確かに怖いなびっくりしたよで入ったらなんか健康診断受けないってダダこねてるみたいだけどって言われたんだようんまあ事実だからう、ね、んそんなんさうんいや受けるけど<笑>うん いや、俺なんかだから、そんな受けたくない意味があんま分かんない。いや、だってそんなんもう、結果悪かったら食事制限されるじゃん、食事とかを制限されるじゃん。うん、嫌じゃん。いや、し, しょうがない、食ってんだから。嫌じゃーん、俺、そんな別にいいんだって。何が長生きとかしなくて。じゃ長生きとかじゃないじゃん、それは。そんな言われても。えー、でもいや、だから俺は普通に、うん、心配はあるよ。いや、申し訳ない。 いや、本当にこんなにみんなが心配してると思うなかったねいやだって嫌がり方異常だもんでだからこんな、なんでそんなに言うのって思ってたら、うん、2番目に偉い人出てきたからもうこれは違う<笑>これマジのやつで俺は4月の、うんえー、末、うん、期限最終日に申し込みました、うん、いやそれはだからなんでなの嫌だから<笑>でもさ一応制限はするわけじゃん自分で。 普通に怖いうんめっちゃ怖いじゃん鼻出るし毛糸高いしまあそういう怖さね、うん、足痛いし、うん、で俺はもう今日から、ね、野菜中心の生活に言ったな切り替えますもう 今, 今日から Twitter にお肉の写真絶対なんでそれまだ何だって肉食っちゃダメじゃないでしょ別に<笑>いや野菜中心にはしますどんくらいなん割合で言ったらどれくらいうん野菜8おーすごいな 絶対引っかかりたくないじゃああれなどっかでそれを見た人がいたら100万な何を見た人82じゃないのを見た人いい<笑> 82じゃないのって何いやだって別に焼き肉行ってたところで<笑>、うん、その日だって5トン野菜食ってるかもしれないからねエビ俺食わないんだからいやだってそれはだってさ命に直結するじゃん<笑>お前もだよいや大丈夫だって俺は<笑>本当に厳し い, いや100万かけようねもうね うん、こ, れこの動画はご報告 と, とお願いなんですよ、うん、で僕はでもその、美味しいもの食べたいんで、うん、美味しいその、ドレッシング教えてほしいっていうああいいじゃんいいじゃんそういうのならみんな手伝ってくれるこのドレッシングおすすめですっても教えてほしい体にいいドレッシングでいやごまドレ中心のまあ俺もうドレッシング作るからね姉妹には言ったなうん2ヶ月こ月からもう3月1日2ヶ月野菜8割 ややつ俺絶対無理だもんいやそれできたらすごいと思うわ本当に。に俺だって健康診断大学1年から受けてないからもう4年間受けてない危なそれ本当に危ないねやばいよな多分やばいやだ行きたくねーそれ怖いな俺も怖いわそれだったら4年4年間4年越しは結構わかんないけど いや、ごめんね、プレッシャーかけるわけじゃなくて<笑>大学1年の後半になんかが始まってたとしたらもう3年経っちゃったり早期発見的なのができないとかだねそれの怖さあるね野菜ちゃんと食ったほうがいいわ怖っ結構マジで怖いの入院ってパターンはあるあるあるあるこの話どっかでしてるけど、うん、あの、脱臼したときにあああるねその 佐々木が ね, ね、うん、その救急車乗せてくれて、うん、救急隊員の人が血圧とか熱とかでも分かるんだけどなんか脱臼どうでもいいんで血圧高すぎるんで検査入院してくださいってそれはどうしたのしかとした痛い痛い痛いっつって痛いことにして痛さ優先にさせた何がつらい足の親指とかが痛いあそういうことなんだ鼻血が出る肩こる固まっちゃうんだ、うん、肩こるらしいいい検証になるんじゃない、うん そうねうんみんな応援 し, してあげましょう僕もえいつ受けんの健康診断いやだからもう早く行きたいんだけどんでんお前のそのせいだぞお前がなんか外行きますみたいなせいでなんか俺も、ええ、みんな行くでしょ佐々木も健康診断行くでしょ俺行ったことないっす<笑><笑>な<んか><笑>ちょっとめっちゃ怖い話しちゃうんだけえ、いつからいつからいや健康診断する年齢じゃなくないっすかそうな 俺も後輩に言ってもああ受けなくても大丈夫と思ってえ健康診断受ける年齢じゃないって ど, どういうこといやまだそういう年齢じゃないの人間ドッキリってっらああいうのが30以上30とか35以上の人がいないんですよねうん、うんうん、そうだなだそうだなの学生は健康診断別にしなくても、うんうん、えっ違う違うだから普 通, 普通に病気になる可能性あるじゃないないないない<笑>ないないってなあるよないって俺日頃から俺後輩に言ってるもん<笑>ないぞ洗脳されてんだよお前普通に元気なんで<笑>そうな そうそうそうああ別に体調悪くないもんな、はい、肩凝ってるたまに凝る凝ルん<笑>かい<笑>それじゃあ皆さんねそういうことで肉は明らか食いまくってんだろってなったら、うん、100万払いますよそうだね100万貸してやったらその時100万貸してしたらいいよでエビ食うからその100万でめっちゃ嫌なやつじゃんびっくりした<笑><笑>はいということで以上今日の水溜りでしたありがとうございました